羽生結弦さん、マイリットの歌に、たくさんの力をいただきました。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。プロフィギュアスケーターで、五輪二大会連続金メダリストの羽生結弦さん、28、が31日、東京、渋谷の NHK ホールから生放送された。 第73回 NHK 紅白歌合戦で審査員を務め、マイリットのフライハイの歌唱前後にはステージに上がった。羽生さんのジャンプにインスピレーションを受けて作られたという同曲について、北京五輪では移動中ももちろんですし、北京オリンピックまでに向けての練習中もたくさんの力をいただきましたと明かし、歌唱後はありがとうございましたと感謝した。 また、歌唱前、司会の嵐、桜井翔から今年のプロ転校について聞かれ、これからもっともっと練習をたくさんして、またさらに進化したなって思っていただけるように頑張っていきたいと思いますと答えていた。コメント、マイリットさん、ちょっと緊張してはりましたね。ハブ君がステージ横で見守っていましたが、 サビのいいところで段取りのカメラアングルやファンの反応なんか一切気にせず、ハブくんに顔を向けて歌ってもよかったと思うけど、そんなんしても全然いいのに、マイリットさん素晴らしい歌をありがとう。ハブくん、神々しいし、マイリットちゃんの歌唱は圧巻だった。ちょい緊張気味だったけど、ハブくんが楽しそうでよかった。楽しんでるハブくんを見るのがファンもうれしい。 泣きましたマイリットさんの歌声にも、その後ろで流れていた羽生選手の映像にも、マイリットさんの歌を聴きながら、羽生くんも口ずさんでいましたね。マイリットさん、素敵な歌をありがとうございます。久しぶりに羽生結弦さんを見ました。相変わらずスタイルは変わらず、品格がありましたね。別にファンではないけど、第二の人生を謳歌されてるんでしょうね。 歌唱力のある方は聞き応えがありますね。伸びやかで素晴らしいです。ハブ選手は試合前に音楽聴いているそうなので、パワーをもらっていたんでしょうね。ハブくんの羽織袴姿の似合うこと。凛々しいね。御像師のようだ。今夜紅白は楽しみに見ました。ハブ選手はかっこいいすぎる、貴公子、王子様です。この人は歌が上手いとは思わない。